86のリア車高調、複数のアームが絡み合う迷宮。何本かのボルトが刺さってますが、全部緩めないといけません。覚悟してください。もちろんあの奥のやつもですよ。スマホを差し込んだだけで、全身を強く打ち故障するレベルの狭さ。一番厄介なのは、車高調の右側の、ハブと繋がってるボルトでスチエの輪になって抜けてこないんです。トランクの内装も剥いでしまいましたが、室内側は簡単にアクセスできます。 フロントみたいに片手で支えられないのは優意点。早速始めていきましょうかね。まず内装のクリップ剥がしです。見えるところに6個ほどあります。中途半端にめくらず、思い切って剥ぐ方が楽だと思います。反対側は内装も車載工具も外しましたが、シーリング剤っていうのなんか塗り方が汚くないですか。他の人もこんな感じなのかね オークション会場の出品表では修復歴なしだったけど、これもうわかんねえな。そしてあの奥の隙間に、ボールペンが落ちてたんですよね。シャ写真のケースと、かつてボールペンだったものまで。 前オーナーさん、どういうことなのツイッターでは、大人のおもちゃ、バイブレータの発見報告もあるよな。もう一つ気になるのがリアフォグなんですよね。フロントフォグはブランクで、ウインカースティックにも、フォグランプの操作系統はない。ついてるのに光らせられないリアフォグって、車検に通らなかった気がするんだ。配線いじってある感もあるし、後でチェックだな。麻薬密輸用スペース。やめろ。ヤクザが拳銃隠すとこ、もう一個、錆びたみにマイナスドライバーです。これはまだわかる。 クリップが傷ついてたからね。スペアタイヤ下にはアンダーコート。コスパを考えると、剥がす気が起きない。さて始めましょう。 インパクトで耳がキーンとなるので、耳栓代わりのノイキャンエアポッツ。キレに強い夏用バイクグローブを身につけて、覚悟していこう。緩まないのは分かってるから、前日のうちにラスペネ吹いておくよね。ショックを止めてるボルトは、どういうわけか秒で緩んでしまいました。正しい使い方でメガネレンチを扱ったって、どうせ緩まないのに、正しい使い方じゃないと緩みませんよ。ってコメントが来る現象に名前をつけろ。あと、 センサーの被覆が溶けるのにナット側で炙れとか、入らねえのにナット側にソケット使えとか、やれることは最初にやってるに決まってるんだよなぁ。映ってないことはやってないって思うとか、このチャンネルならいいけど、本業整備士の人には失礼だぞ。緩んでるのでインパクトで早回ししますが、微妙に遠くてブレーキモジュールが邪魔で、手が届きづらくて体性的にきつい。インパクトの重量もバカにならないし、メガネレンチのオフセットが、抑えづらさになってしまってる。楽勝で1個緩んじまったな。左 左の方がサビがひどいことがあると、現役整備士さんのチャンネルで聞いたことがあるんですが、この個体もそういうのありそうです。それにしてもアームが邪魔をして、絶妙にメガネレンチがかけづらいもんだ。視覚的にも見えないからねこれ。そして、リア側の方が、巻き上げた融雪剤を食らいやすいということで、地獄になるかと思ったんですが。 インパクトレンチだけで緩んじゃったよ。拍子抜けですね。スペースが広いからという理由だけで選ばれた右フロントも、これくらい順調だったら、面倒なことにならなかったのに、ナットを抜いたからって、ボルトが抜けてくると思うな。アームそのものの重量で押し付けられて、ただ引っ張っただけじゃ基本的にうんともすんとも言いません。ジャッキで支えて持ち上げたり、ガタガタ揺さぶって隙間を作ったり、ぐリぐリハブ周りを動かしたり、そしてですね、撮影ミスってますね。 強行角で取ったんですが、それでもどこかのタイミングで、上側に向いてしまいました。今は手前側2本を外し終わり、スタビリンクのところのボルトを抜いています。まあ、たハンマーで叩くなって言われそうだけど、ハンマーなしで抜くことなんて、試してるに決まってるんだよなぁ。ここまで外せると、押し出すようにすると、下側のアームが降りてきます。下がブラブラの状態で上の2本を抜くと、重力で落ちていって回すの大変だし、その後も墜落して危ないので、ジャッキでアームを支えておくよ。 そしたらトランク側のボルト2個を外します。異常なほど順調にいったね。あとは挟まってるだけなので、ジャッキを下ろしながら引っ張り抜けば OK。戻す時のことを考えて、わずかな隙間でガチャガチャやることにしました。抜けないボルト緩みさえすれば、可動部を動かしながらガチャガチャやってれば抜けるよ。さあ戻していくんだけど、これ上のボルト2本を刺すのが面倒くさいんだよね。片方が見えないんだよ。 引き出させることができたら、その状態でジャッキ使ってアームを持ち上げる。引っかかってロックされてる隙に、上の2本を締める。やることはそれだけなんだけど、どの方角から覗き込んでも、もう片方の穴が見えねえ。刺さったっぽいのでジャッキの出番です。要は落ちなきゃいいんだよ。片手でずーっと持ち上げ続けながら、もう片方の手でジャッキ操作か。できてないやんけアホが、よく見えないけど。 どっちの先端も出てきていません正しくは片方だけがネジ山3周分出てたんだけどダメみたいですね何をどうやっても上が見えないので見えてる方の穴を入れてからガチャガチャやってガチャることにした今度こそでしたもういいよ撮影以外で入れてきたよアームをガチャガチャやりながらボルトを戻さないといけないので本締めとは言わずともしっかり締め付けますサビが出てたら嫌なのでネジ山の清掃だけやっておきのでさ戻すのにも順番があるんですよ 手前からやってしまうと、一番奥のスタビリンクが、何をどうやっても入らなくなります。私は反対側でそれをやってしまい、二度手間となってしまいました。未経験だとそういうところでろするよね。なんというか、アームに挟むべきものより、アームの幅の方が少し狭いっていうのかな。こじ開けて、押し広げながら入れていく感。 というかあかん、変な角度でショックが挟まっちゃった。次以降は、ナットが緩まないことより、ボルトが引っかかって抜けてこないことの方に、メインで悩まされると思うので、逆向きに入れます。どこから照らしてもどこかしらが四角になるせいで暗くて見えないけど、スタビリンクはナットが戻りました。いつの間にか車高調のところもボルトで止めてましたね。回転させて角度を合わせて、ガチャガチャやるだけです。 マグは意外な方向に動けることに留意。あと、穴をしっかり覗いて、奥側に押し込むのか、ドを下げるのか、しっかり確認すると楽です。マイナスドライバーでこじって、強引に位置合わせをする人もいるようだな。もう一時いじめ前の仮締めに入ってますね。とても順調に行きました。ロックしてもフルパワー締め付けを行わないモードにして、電動インパクトで早回ししちゃいましょう。ボルトが緩んで、足回りの可動部の構造というか、どこをどう動かして欲しい隙間を作るか。 これが分かってしまえば、もう楽勝ですね。ここまで来れば一時いじめと、アライメント調整を残すのみ。ただ車体色が青のままでは、MF ゴースト応援企画は名乗れない。ここら辺のゴムブッシュも全部交換で、構造変更がいるレベルで、アームを変えちゃってもいいんだけど、どうしようかな。アライメントは糸で取るつもりだから、うっさい車外マフラーが、その作業の邪魔をする。それにしてもここ登ると、新車時はナットがこっち側に来るの、整備しなかせだよな。緩んだ跡が抜けねえっての、 実は買ってあります純正マフラー。本体3000円なのに、送料まさかの7000円だったよ。減水調整ユニットのスペック DSC。取り付けなきゃいけないんだけど、YouTuber ーー的には後回しかな。なんかエレクトロタップが見えるんだけど。ああ、知らない知らない。とっとと赤く塗ってしまいたい。全例動画なしとか、絶対沼るんだよな。純正ガスケットも買っておいたんだけど、下回りを見た感じ、触媒だけ純正で、中間パイプからが社外なんだ。ちょうど映りましたね。 毛が太くなってるのが見えますかあそこも純正戻ししないと、性能的にもむちゃくちゃになりそうだ。アイドリングさえ静かになればいいんだから、排気漏れさえなければ、もう適当に戻しちゃうか。駅間には純正ですね。それにしてもあの加速性能、やっぱり触媒から変わっていたわけか。これがターボ車だったら、マフラーよりも先に、触媒をなんとかする方が大事らしいんですがね。そして正体不明なリアフォグ。 変な配線を加えたような後は見受けられないですね。カーセンサーでフォグなしの G グレードを見てても同じ状態っぽいし、気にしなくていいか。あとですね、スペック DSC を配線する都合で、フロントをちょっとバラして、謎の回転防止突起を取り付けました。説明書はちょっとわかりづらいですが、問題なくついているはずです。スタビリンクも付属品に変えておきました。長さを調整できるタイプの方が良さそうだし、ローダウンによるジオメトリー変化も気にした方がいいのは事実。 先に安全に走れる状態にしろってよく書かれるけど、私が実装テストをした限りでは、物種類が今のままでも問題はないっすね。本締めとアライメント調整、マフラー交換をパパッとしたら、一回だけ全体を写した写真を撮りに行ってから、もう全塗装に入っちゃおうと思います。今の配線はバックビューモニターだろうな。まあそういったところです。次の動画はマフラーの純正戻しとなりそうですが、ボルトが固着してないといいなぁ。